にできないいほど早いというわけでデミオダカ、マツダのマズダ2に乗っていきます。元気がいい音ですよね。 マツダ車といえば、緻密に組まれたエンジンが、低回転域でレクサスみたいに静かに、スムーズに回っていくのが特徴的ですが、つまりエンジンの組み付けに、コストがかかっているのが魅力、というわけですが、このデミオは低価格車だからか、その精度は下げられてる印象。でもそれが逆に、音の大きさや回転フィールの乱暴さになって、元気に回っていく印象となる、低回転域ではコンパクトカーらしくエコだし、踏んでいくと楽しさや感能性がグイグイ出るし、 もっと踏むと、下道じゃてに余るくらいのパワー。メーターから突き出た、折れそうな細い棒が、トリップメーターの切り替えリセットボタンです。 くるくる回すとメーターの明るさも調整できますちなみにこの車の名称については便宜上で見落とさせていただくぜ2ってクそ呼びづらいですからねそう書くと2じゃなくてマツダ2だぞとコメント欄で指摘されるそういうクそこめしてくる人は全員ブロックするのでマツダ信者嫌いな方安心してお楽しみくださいこれ以降のインプレ動画についてはメインをブログ記事にして 動画はサブ的に作ろうと思います内装紹介については今気づいたけど動画を撮り忘れておりましたでも新車価格150万円ですからね実際安いんですよそのことを踏まえると最高プラスチックまみれではあるけどいい素材のプラスチックなんでしょうね嫌じゃないどころかええやんけと思わされますエアコンは昔ながらのマニュアル CD を挿入する口があるのが驚きですね乗ってみての肌感だが郊外在住の5年配の方に安く買える足車として売り込むそういう用途も想定して作っていそうだデミオといえば広島エリアの営業者らしいですがそこら辺に住んでらっしゃる方がいらしたらコメント欄でどんな感じか教えてくれません愛知県の名古屋トヨタエリアにはビッツとプロボックスとハイエースの営業者を襲う 端的に言えばこれの広島版だぜ。なんてったって松田社、広島に本社がありますからね。さて、エアコン吹き出し口は面白いですよ。松田流の芸術が出ています。150万円の車にこの形状ってすごくない何気にスマートキーとプッシュスタートだから、鍵を取り出して、刺して、回すという手間からも解放されているな。面白いのが右肘で、まさかのカーボンシートですよ。 プラスチックなのは隠さないけど、安っぽくはないマットな質感で、車内にも、マツダブランドのエッセンスを散りばめる、メーター内部を見てくださいよ。左側のところ、マ、ま、ツダツーって、書いてあるだけですよ。細かい話はブログで書いてるから、面倒くさいし、固定コメから見に行ってくれなんだぜ。というわけで走り出しているのですが、まず乗り心地意外にも硬いんですよね。走りがしっかりとしている。といえば聞こえはいいし、事実その通りなんです。 実際、新東名120キロ制限をフルで飛ばしたり、深夜のバイパスや高速道路の右側レーンの速い流れに混じったり、そういうことも余裕でこなせる、大変安定感のある、いい写真であると思います。でもそういう走行安定性と乗り心地の良さとの両立。 ここが車の評価の分かれ目になるのね150万円でこの安定感ある走りが買えるならもう普通にお買い得だと思うのですがとりあえず思った通り言わせてくれ別に快適ではないというか市街地走行時の段差の連続でガタガタと体が動かされちゃうので快適に乗れるとはちょっと言えないかなといったところまあでもこれ積雪地帯のタイムズのカーシェアだからな 規定値より、プラス40くらいは高く、タイヤに空気が入れられてる可能性もある。そこを考慮に入れた上で、シートにクッションでも敷いておくと、気にしなければ普通に乗れる範囲に収まりそうです。どうやらデミオという車は、コンフォートというより、 キビキビとした走りに重きを置いて開発されてるおじいちゃんが乗ってるコンパクトカーの見かけからは想像もつかないほど走行安定性は高いから快適性はそことのトレードオフとして考えれば十分だろボッシャー液は入ってますねよく見たらワイパーもエアロ形状になってない細い棒が生えてるタイプあれじゃないんだなここは保有にしておきましょうかそうだ思い出したんだけどリアガラス脇に謎の黒い板がついてるんですよね これ空力パーツじゃねまあそれはどうでもいいんですよ。ここで少し街乗り領域におけるパワートレインの動作の弱点についてトランスミッションが6速 AT なのですがマニュアルシフトができるのはいいと思います。 ダウンヒルにも便利です。でも、スロットルコントローラー的な制御と合わさって、ちょっと走りが滑らかじゃないですね。アクセルをわずかに踏んだと思えばすぐ抜く、ちょうど今のような、ダラダラ領域なら別にいいんです。でも、そうやって燃費重視のギアに入っている中で、前が開けたので、ちょっとアクセルを踏み出す。伸びないんですね。だからもうちょっと踏むと、キックダウンとは言わずともシフトダウンされて、 一気に回転数が上がって、突然強めの加速が始まる。上のギアじゃトルク不足でトロいくせに、下のギアに入った途端、体が持っていかれそうになる。これを、アクセル操作が雑だからこうなるんだと、乗り手を下手くそ扱いして片付けるのは、ちょっと無理があると思います。マニュアルレンジに入れられた際は、CVT の自動変速をオフにして、多段式として動作させる。そういう風にすれば、アクセル回路に対する加速のスムーズさと、 普通に両立できたのになんで多段式 AT なんか積んでるんだドイツのコンパクトカーの DCT もそうだけど加減速もアクセルのオンオフも多い街乗りって多段式だと変速でもたつきやすいんですよアクセルを抜いた瞬間燃費重視でシフトアップがされる交通の流れに乗るために踏むと一旦切り離して低いギアでつなぎ直すためのタイムロスがあるもしかして 6MT もラインナップされていることが関係してるんですかね諸原論を見比べてみたが 原則地はバラバラだな。6段であることしか共通点がない。マツダファンのネット掲示板を除きましたが、欧州市場では CVT は嫌われる。このことを意識したと見るのが良さそうです。まあ街乗りだとギクシャクするぞっていう話だ。CVT ハイブリッドに乗り慣れてるから、なおさらね。どうせ順ガソリン車だし、視聴者さんは普通に、6MT 買えばいいじゃないか。というわけで入っていきます。金火山ドライブウェイです。 夜間封鎖中で土日は一方通行になるんですよね朝7時から開通なのですが一番乗りを目指してきました暖気のためにアイドリングストップは切っていましたここなら安全に自転車をパスできますね結構な急坂ですがさすがデミオぐいぐい登ってくれます 1.5 リッターの小排気量エンジンだから市街地でちょっと踏んだだけでも結構激しくなるんだよな暗いし見通しが悪いので昼間だけどヘッドライトオン 中間点灯意識、広まれ、対向車が来ないのはわかっているのですが、やっぱ怖いですね。そして、触れていませんでしたが、ステアリングの直径が、結構大きいんですよ。キビキビとした走りとか、スポーティーとか演出するなら、ここまで大きくなくていいじゃん。という会場に歩行者が多いし、道も狭くて見通し最悪だな。 これれ来るべきじゃなかかったかもしれんスポーツモードでマニュアルシフトにしているので回転数は不明ですがエンジンが大きい音を出しています低回転域は松田車にしては元気がいいなぁといった印象でしたが中回転以降は一気に松田の声になりますね松田の3音の出方があれとそっくりだここでやっとハンドリングについて語りますが意外とゆったりしているんですよね ご年配の方にも優しい応答性。ダバッと切っていっても、あんまり急激に動かないので、すごくいいと思います。こういう車って、ロール量が大きすぎて、急にハンドルを切ると、体が一気に持っていかれがちなんだよな。そうすると本能がびっくりしちゃって、運転への意識がそがれるんだ。挙動としても、人間の操作としても、ダブルで危ない。カーブの先は十分に警戒しつつ、ぐっと入ってみますが、いいですねー。 小さい曲がりも得意だ外側のタイヤにフル荷重をかけた時の乗り物全体の挙動バランスはさすがにトヨタの g r 系統のようにはいかないけどキビキビという言葉が似合ういい走りをしてくれます車両重量は1060キロ さすがの軽さだな。制動力自体は普通でも、ブレーキはしっかりと効くし、車体が小さいから、走行ラインの自由度もあって、元の重量が軽いから、タイヤ的な限界も高い。挙動も安定しているから、狙ったラインに乗せていきやすい。経済性を第一に考えたヤリス、元気な走りのデミオ。といった立ち位置の違いを感じます。引っ張るものが軽いからスイスイ伸びるし、排気量が小さいから、エンジンもガンガンに回していける。いけないですけどね。 ここ私が思っていた以上に歩行者さんが多いので安全運転しかできないですけどそんな中でも一瞬だけ視界が開けたタイミングである程度は踏んでみているけどやっぱりここじゃ全開は無理 死ぬ相手様がな。さて、タコメーターはないですが、全然困らないし、走る楽しみも阻害されてないですね。エンジンは6000回転で、最大出力の110馬力を、4000回転で、最大トルクの141ニュートンメーターを出してくれる。十分すぎるトルクが、多分2000回転ぐらいから出てくれます。トルクで気持ちよく伸びていくのが、 これがまた乗りやすいんですよね。ここは左で合ってるか、なんというか、コンパクトカーとして考えると、なんか運転しづらいところがあるんですよね。 視認性ななののかかドラポジなのか元が小さいから難易度なんてたかが知れてるし、慣れの問題だな。さて、奇跡的にダンパーの実力が試される、断続したガ タ, ガタ路面に来ました。センターラインの突起物も、迂闊に踏んだらパンクしそうなレベルだな。というわけでショックアブソーバーの動作についてですが、さっき硬いとは言ったけど、しっかりとストロークして、動いてくれています。段差の衝撃が飛び込んでくるというよりは、ダンパー内部で吸収された後、小さくなった余韻 が来るといった印象どうしようかな、十分な間隔を空けるということで、右から行きましょうか。そこそこには厚みがあるタイヤだから、空気の層はある方だが、やっぱりパンクの恐怖があるな。対向車は来てないけど、戻る時も慎重さがいりますね。わお、すごい景色だ。こんな状況で、キャッツアイの合間に、きれいにタイヤを通すというゲートはできない。MF ゴーストの世界だよな。キャッツアイがセンターラインに置かれた区間。 そのうち出てきそう最後の競り合いでランフラットタイヤをパンクさせながらゴールするとかブレーキング中にフル荷重がかかってるフロントのミリンをキャッツアイの合間に通して浮き上がり気味のリアミリンは踏んづけながら U の字カーブに向けて左右にうねってるところの一瞬の合間を塗って飛び込んでオーバーテイクしていくんだこの道の夜間風さガタガタ舗装エグいキャッツアイ要するにそういうことだなこれでも相当ゆっくり走っていました デミオの軽さと小ささなら、この何倍も早く走っていけるはずです。そんな軽さが全てを決める、ダウンヒルへとやってまいりました。こういう時こそ、マニュアルシフトの出番ですよね。3速ではエンブレが足りないし、2速では急すぎる。マツダらしく、シフトダウン側が上、シフトアップが下側ですが、コンパクトカーにこれは、操作ミスを誘発する。どうせこんな道路状況では、飛ばすのなんか無理です。エンジンブレーキを意識しながら、ゆっくり下っていきましょうね。 出たよ、左にうねってから右にカーブしていくやつ。 カーブの形状によってはまっすぐブレーキングできないんですよね特に MF ゴーストみたいなスピードレンジで走るときって前後に減速する方向と左右に旋回する方向へのタイヤグリップの振り分けどうやってるんでしょうかねグリップ余力の斜め方向の合算というのはサーキットを走り込んでいてもなかなかないものだと思うんですが練習するんですかねしかもこの勾配と路面のうねりだから行動の方が条件としては厳しい 空体がでかくて重いのをタイヤグリップとエンジンパワーでごまかすだけじゃ何もできないんですねグランツーリスモみたいなゲームだとデミオみたいなホットハッチは最初の車として渋々乗ってすぐ乗り換えるかミッションで出てきたら強制的に使わされるか その程度の扱いになりがちだだが自分の運転で乗り物の動きとタイヤ負荷を意識しつつタイヤを使って走る練習をすることこれを考えると小柄でアンダーパワーな車の方がラインの自由度が高く運転操作に意識を向けやすいんだ実態はスポーツカーしか興味ないくせにクソデカ手語で車好きを公言してる方にこそコンパクトカーの偉大さと奥の深さを知ってほしいですねドライビングとはまた別の話がある ビジネスとしての自動車開発だあんまり深い話をする気はないですが当たり前ながらコストは限られているし評価者側が車を分かってるわけじゃない車の作られた目的やこの車を買ってほしいそう時代背景や競合者との兼ね合いそこら辺から統合的に見ていくとまた奥が深いというか評価が変わっていくと思いますよそういえば言っていなかったがヘッドライトは LED なんだよな シレットツダ車特有の豪華装備を出している。カーオーディオの音質も普通に音楽を楽しめるレベルには良かったんですよね。ヤリス、デミオと乗ってきたら次はフィットですか ノートいいパワーですか編集日の朝は、実は ZRV に乗りに行ってたんだが、これはまた別の話だ。実はブログが、Google AdSense の広告審査に通ってしまったんですよね。そしてもう一つ、しれっと始めていたアダルトブログが、エロタレストの審査に通ったんですよね。今年は交通事故系 YouTuber への全力投球から、一歩引いて、いろいろなことをしていきます。 すでに60代近くインプレ動画を作っていますし、とりあえず全部記事にして、私のブログを、ちょっとした自動車メディアにしてみたいですな。この時代にあえて、ブログにも挑んでみるぜ。CX60 登場を賛美する中、相手でミおに乗るように。さっきの金華山ドライブウェイ、意外にも人が多かったから、失礼ながらここで写真撮ります。さーてかなり急な坂道だけど、下がらずに発信できるでしょうか。うん、余裕ですね。 サイドブレーキは手で引くタイプだけど、坂道発進アシストもついてきます。ここはマニュアルシフトで、一速固定で下りましょうかね。むしろこのレベルの下り坂だけが、一速の出番だよな。ちなみにクソどうでもいい子話ですが、マニュアルシフト固定時でも、さっき試したら二速発進ができました。本当に意味のないというか、どうでもいい話でした。うーん、さすがにブレーキホールドは欲しいですが、モデルチェンジで装備されたんだっけ忘れてるかもしれないが、 これ1世代前のサイレンカグレードだからなコストが限られている中でマツダブランドの芸術を作る 美術品を鑑賞する気分で試乗させていただきましたワインの飲み比べと同等かそれ以上に深いものが自動車にはあります松田車は分かりやすいような目に見えるところが一番表に出ているんだから私はトヨタ車の車のことをしっかり分かってる人が仕上げた感すごく好きですけどねデミオ高松田2と CX30 は投稿主が確認した限りではタイムズカーシェアでのみ取り扱っているぜ 特に、免許を取ったばかりだけど、乗る車がないという方には、何でもいいので乗ってみてほしいですね。というかさ、このステアリング素材、握り込むとモチモチしていて、プラスチックではないんだけど、じゃあ本革かというと、なんか食感が違うんだよね。売れたんっていうコメントを、どこかで見た気がしなくもないんだけど、初めて触れる感触でしたわ。まだ最後に言うとするなら、結構意見が分かれてそうな、フロントのペタペタメッキだな。 デミオはデミオなのに、アルファードみたいな装飾が入って、なんか好きになれなかったんですが、実際に運転してみて、この価格でも妥協せず作ってあるのを見ると、まあいいのかなぁと思います。でもまあ、トヨタやホンダと比べると、外観で主張しすぎ感があるけどな。じゃあメッキを黒く塗ろうとすると、 今度はグリル部分が大きくなりすぎて、絶対バランス悪くなる。そういえばこのエアコン吹き出し口、中央のノブを回すと、奥を閉めることだってできちゃうんですよ。んでさあマイナーチェンジになって、ブラックアウトしてから下につなげて、安定感を出すようなデザインになったよね。その下につなげるっていうの、なんか既視感あるんだけど触れないでおこう。写シ真シの方はあんまり変えず。 すぐいじれるバンパーと、カラーリングで個性を主張して新型車間を演出するなんか良くも悪くもマツダっぽい手の加え方ですよねマツダ車は顔採用してるっていう噂話があってもデミオがこの顔なら否定できねえわデザイナーファーストな開発体制が敷かれてるんだろうなーっていうのはなんとなく予想できるそういえばハンドル左側の音量ボタン押し込むとミュートできるんですよ 地味にた機能で便利、なんかコンパクトカーである割に、駐車がやりづらいんだよなぁ。CX30 なんか、あのデザインというか造形のせいで、露骨に運転がしづらくなってたからな。そういう傾向にはあるかもしれんな。というわけでそろそろ終わります。ご視聴ありがとうございました。